平成31年3月28日、阿蘇市小里に災害公営住宅、新小里団地が完成し、入居開始式が行われました。この新小里団地は、既存の市営団地の敷地内に建てられたもので、広さ1800平方メートルの敷地に、鉄筋コンクリート3階建てで、個数は21個です。部屋は全て 2LDK で、 研産剤をふんだんだに使っった作りとなっています。式典では、阿蘇市土木部長の開会挨拶の後、佐藤義行阿蘇市長が、大変お待たせをしました、本当に良かった、歓喜の極みであります、一日も早く元の生活を取り戻していただきたいと思いますと、16世帯の入居者や関係機関など60名の出席者を前に挨拶し、テープカットが行われました。 続いて、的石で被災し、仮設団地で暮らしていた塚本秀春さんが代表で鍵のレプリカを受け取り、入居者はそれぞれの新居へと向かいました阿蘇市では来年3月までに新小里団地のほか、小里、小上、大道に計71個の災害公営住宅を整備する予定です